グ、はいででねえーグルでリフォームというふうに検索してみます、えー、とリフォームで検索していきますとこのような形で見られますがこのバックに色が薄くついている部分こちらとですねこちらこれが広告になっておりますもうすでに大手がですね、えー、上位にこう表示されるというような状態になっておりまして大体いいこの1クリックが300円から400円、まあ、400円と仮定して10人がホームページを見ただけで4000円ということは月に12万というコストがかかると。 い う, ふうになっておりますつまり我々中小がですねこれら上位に持ってくるっていうのは非常にこう厳しいとでここから下ですねこちらがお金がかからない実際 SEO というもので上位に来ているものになっておりますえっ、ー、とこれリフォームとしても大手しか見れませんのであなたの地域のリフォーム屋さんを探したいということであれば例えばここにですねリフォームスペース福岡 なんていうふうふにですね、検索していくとここに福岡のリフォーム比較とかっていう広告が出てきますしここにですね福岡の こ, のこういった企業のホームページがこう出てくるということになっておりますつまりリフォームということで上位に持ってくるにはコストつまり費用がかかるということです、はい、これをですね、えー、上に行けば行くほど都市下に行けば行くほど過疎地と過疎、はい、地ではなかなかお客さん来ませんのでやっぱり都市に持っていきたいとそのためには やっぱりお金がかかっているというような状況になっておりますまずですねホームページを開く人っていうのはどんな人なのかということを考えなきゃいけないんですけれどもだいあのホームページっていうのは目的をあって開いております例えばリフォームしたいなっていう人が何をするかあ、ホームページでちょっと調べてみようかということでここでリフォームとつまりですねインターネットのお客様というのはどんな人かっていうと探している人ですつまり 探しているものがリフォームであれば探しているものと提供するものこちらですねが一致するとビジネスになると言われていますつまりリフォームという検索でもし皆様のホームページがこちらになければ出会わないということですね出会わないということはビジネスにならないとつまり出会うためのものが実こちらにある広告というような形になっております 今、一般的に検索エンジンとしては Google、Yahoo が主流になっておりますが、実はこの YouTube、ヤフーを抜き第2位です、1位が今ですね、Google ですね、2位が、えー、YouTube ということになっております、えー、今、スマートフォンがですね、最近、えー、非常に流行ってますけれども、スマートフォンの登場によって、この YouTube、動画ですね、これを見る時代から使う時代になってくると。 こちらにですねスマートフォンがありますけれどもこちらで動画をこう撮ってみますはい今ですね動画のこうした撮影中でございますでこのように撮影をしますはいで撮影した先ほど撮影したものがこちらになりますけれども共有というボタンがありますこれを押すとですねなんとこちらですね YouTube このまま YouTube に投稿ができるというような形になっておりますつまり 誰でも、YouTube、に動画をアップするるこことととがでできるということになってきますですから今ですねまだまだですねこういう動画をさ投稿する人たちがいない中で投稿を行うことによって上位に表示をさせるとあのインターネットビジネスというのは最速もしくは最高誰よりも速くするか誰よりもいいものを作るかといいものを作るとなるとコストが必要になってきますので今できることは 誰よりも早くやるとということになってきますでは、えー、YouTube について説明させていただきますまずこちらこれがですね検索画面になっていますがここにリフォームというものをちょっと出していただきますではリフォームで検索すると、えー、一番上ここにですね出るのがここですね広告となっていますで当社はというと12345位、えー、6位ですねこ う, こうですねとここ で、また1ページにですね123456、えー、個でがですねうちのホームページが紹介されていますさらにですねこちらに今うちの、えー、番組を放送している沖縄を入れてみましょう、えー、また同じように広告が出てますそして1位これ1ですね234位5位6位7位とこのようにほぼ1ページは 当社のホームページでまた最後に広告という形になっております例えば当社がですね放送していない例えばこれ熊本と、はい、こちらで検索すると、えー、ほぼ当社のホームページ、えー、動画で、えー、占拠しているような状態になっております YouTube のチャンネルについて説明させていただきますまずですねこちらをククリックします、はい、すると えーまあ、クリックと同時に動画が始まりますが、えー、こちらここの上のですね左角これをクリックしますするとですねこちらに、えー、チャンネルつまりこの動画をアップした会社もしく、えー、個人のおすすめ動画がこのように閲覧できるようになっておりますでこれもですね自分で設定ができましてそれぞれ自分がおすすめするものをですねこちらにアップするということができまでさらにですね、えー、とここにチャンネル登録というのがありますけれども この動画を見てファンになった気に入ったという人がチャンネル登録というのをこれ押しますと、えー、あた新たにアップした動画が、えー、アップされましたよっていう形で一斉にですねメールが配信されるとでですねもう一つこのチャンネルについてのですね説明ここに書いておりますねこのようなまあ細かく説明を書きでさらにですねこちらにですねそれぞれのホームページをリンクするようになっております例えばこれですね匠クラブのホームページこれをクリックしていくと えー、匠クラブのホームページに飛ぶとでここで集客を促していくという形になっておりますまたホームページ内でもですねこちらをクリックしますこれにですね「えー、匠クラブチャンネル」っていうのを書いてますけれどもこれをクリックすると、えー、先ほどの、えー、YouTube のチャンネルに飛ぶとでここでまた様々、えー、ままな閲覧ができるという形になっております、うん、えー、っとこれをですね、えー、我々 は,、えーうん、はですね えー、各皆様のチャンネル登録これをですね代行で作っていこうという形になっておりますでさらにですね我々この「匠クラブというのはもうすでに、えー、いろんなカテゴリーで上位に表示されておりますので、えー、このチャンネルそのものがですね、えー、非常にこうパワーを持っているものになっておりますでしたがってまあこちらに皆様の動画をリンクを貼るということで、えー、上位に表示される可能性が非常に高くなるということになっております 例えばこちらに「匠クラブ」ということで Google で検索をしてみましょうするとですねえ当然ここに匠クラブのオフィシャルサイトが出てきますがこちらですねここにサムネイルっていってこれ写真が出てきますでこれをですねクリックするとえ YouTube 内の動画に飛ぶという形になっておりますつまりですね何を言いたいかというとま あ, あの想像していただきたいんですが、えー、ここで皆様の会社名を入れると皆様のホームページだけではなく こちらにサムネイルという形で表示がされるとまあこのような時代がもうすぐそばに来てますよともうすでに始まってますよということです昔ながらの和室が二つどこにでもある光景が1つの部屋を一つの大広間へ受け抜けの大空間へ変貌を遂げた 壁は漆喰をあしらい床は過ぎいた建具は以前の建具を再生した建具で仕切られたキッチンと今も建具を払い一つの空間にしたことで広がりを見せた以前は使用されていた囲炉匠の手により見事復活この部屋の主役になった 家の隅にポツンとあった和室も光が差し込む洋間に改装ゴミゴミしていた寝室も次の向き板を張り詰めすっきりとした空間へ古民家再生 無事、完成した。